そうなります。他の病院では経験できない。内容をたくさん経験できます。12誘導心電図 abi の測定エコー。 できれば、すべてサポートしていきますので、笑顔で一緒に働いていただく性看護師の仲間を募集しております。皆様のご応募を心からお待ちしております。では、失礼いたします。 All r i b h e